こんにちは、阿田洋介ですで今日はこの小さいピンクのキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていこうと思います。 Thank、you 手が完成しましまた。これは「父の部屋」というタイトルにしましたもうすぐ父の日ですね子育てって本当に大変だと思いますまあ私は子供ではありませんけど父の日は世界中のあらゆるお父様方に感謝したいと思っています最後までご覧いただきありがとうございますこの動画が良かったと思った方は是非チャンネル登録の方もよろしくお願いしますではまた次回お目にかかりましょうさようなら